おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、えー、また、キャンプ動画となっております。本日向かっているキャンプ場はですね、えー、千葉県にございます、有のみえオートキャンプ場でございます。いや、今日もね、めっちゃ晴れてるんですけど、ちょっとね、明日ね、雨予報出てるんですよね。若干ね、怖い部分があるんですけれども、えー、今回もね、キャンプ楽しんでいこうと思っております。 まあね、以前初めてのキャンプをしてねわたわたしてしまったので、えー、今回は、えー、キャンプにね慣れている友人を招待いたしましてそのキャンプ ×2 を<笑>行っていこうと思っております。 はいということで、えー、ただいまねキャンプ場に到着いたしました先ほど車内で、えー、紹介をいたしました、えー、今日ね来てくださってる方を、えー、皆様にご紹介したいと思いますどうもこんにちは<笑>ダディーチャンネルのひろダディーと申します<笑><笑>ということで、えー、今回ねまあ僕が知識と経験不足なので普段からねキャンプに行ってたですか<笑>ファミリーキャンプばかりですはいファミリーキャンプにね慣れているこのダディーさんと、えー、一緒に今日はキャンプを進めていこうと思います とりあえず何します設営設営からビールビール<笑>とりあえず、えー、テントと、えーまあ、タープだったり何だったりいろいろと設営をして準備を進めたいと思います、うん、ということでこれみんな見て前回よりもね頑張ったのよちゃんと揃えたのちょっとねテントを変えたのよこれをねちょっと設営していきましょうこれシート引いた方がいいですかねいらないじゃんいらない いらないほうがこの時期はいいんですか前回なんだけどすげえ手間取ったじゃんだからワンタッチの買っちゃったよねよ い, しょほい うん、うわはいはいでここをロックとはいはいはいはいはいはいッケーで引っ張るなるほどこれをせり上げるとはいはいはい硬くない あ, あいけた オッケーはやマジワンタッチ早いっすね<笑>やばっ で, で、あとは手ぐで終わりかこのさ、自在金具の使い方わかんねーんだけど い時代金具っっってててどうやって使うや使んんでですすかか結結結結結結ばなないと こ, こを結ぶもやい結びびびびあなるほどね。で この状態でテクってよよ終わりこれ終わ り, これ終わり終終わわりりこれですかね 寝袋。いや。えじゃあ。えー。前のテントより全然広いですね。全然広いです。前回のより全然広いじゃん。じゃあ。めっちゃ広いじゃん。寝袋よいしょ い, いでしょ。いや。オッケー。いや。 比べさながらこんな感じエンドの方がねできました。うん、くそでかまか、あ、重い。いや。いや。いいよ。いや。でかくない。でかい。でかい。今回二人だったね。下で二人とも行けるようにと思って。 これだだけけは勉強ししててきましたタープの立て方だけ、YouTube、でそう で,、YouTube、で講座をい<笑>よいしょ。 一人で行けた、えー、<笑><笑>よかった一<笑>、えー、<笑><笑>人でやるもんじゃないですね絶対違うこれ<笑> が始まりそうな、ね。そうですね。運 動, 運動会 の, 運動会のね、内浜のとこでしょ。内浜の動コースで、ね、これ。ね、<笑>何終わった？何？何終わった？また。何終わった？また。受け方わかね。あ、終わった。見てください。この新品感。いいじゃん。は、これ。は。こうか。 これ簡単。え、これ超簡単なんす。すげえ。あ、簡単すぎてやっぱこれ。え。お。 ランタンを切るやつですね。お、もうそれはついてるの。これついてるんですよ。へーれとなるほどなるほど。あ、こういうこと。分かんな い,、はい。新しい焚き火台できました。ということで。 ただいまこんな感じでね、二、えー、人のキャンプの設備が整いました。ああ、いいっすねー。最高でしょ？最高ですね。周りめちゃめちゃ綺麗ですし、自然真っ赤で。とりあえずお酒いきま す,、ねきますね。やっぱり。<笑>ああ、もう優勝。優勝です、ね。優勝だ、ね。だってまだ三時前ですよ。ね、ああ。 い い, 感じで す, あー い, いっすねこれれやややばばばい最高っすすねねね、です入れてちちゃうよあそうあ、ね、そ麺今日う、ね、ちょっと昼飯に。 ダディが、あの豚干しさんよくね動画でも言ってる豚星さんの麺を頂いてきたらしくてそれでねちょっとつけ麺というかシンプルにポン酢でポン酢でね、はい、今日は頂 い, たいていこうと思います絶えなければまたやるんでいいっすねーこれポン酢でいやこれがプロキャンパーの仕事ですからねプロキャンパー全然プロじゃないよ<笑>何年ぶりだろうちょっとあるねってな感じだけど いいんじゃないでいただきますうー、んうん、そうですねいただきま す, う, すうまいめっちゃうまい<笑>めちゃめちゃうまい風に乗ってきたよ、小麦は。小麦は。 もう夜ご飯のやつ買ってきてるんですよ夜ごん一応ね肉屋行って肉<笑>松坂のサウィンめちゃめちゃいいやつじゃないですか<笑>でも僕もあのいいダディ用に買ってきちゃって、うん、絶対食い切んないですねあそうあまあでも少ないよりいいじゃん<笑>まあ確かにあと馬刺しってかもう僕は 別, に別に晩飯買わなくてもグルだったんですかそれいやあと足んないでしょ足んないですかねそれだけだ と, だけだと多分<笑>ん あゼロ今ゼロですでやっぱこの麺はちゃんと火入れしてからゼロっぽい感じになった方がうまいっすね香りいいし<笑><あっ><笑><笑> で, すゆで鍋自家は、やっあ あ,、まあまあ、ういう<笑>あってことで今ね昼食 遅めの昼食終わりましたんで、改めて過ごしました。この後もね、えー、もちろん夜飯とか食べていくので、えー、前編はここまでということで。それでは、えー、また後ほど。じゃあね。あ